ウプリ次もちょっと難しい例ですこれらの単語を解体してみましょうウリッサリカ Рука Яблоко Облако Рынок ДОУ ДЕСКА? СООДА НЕ! ШКУМИ ВА ОММОНИ ГОКОН ПРАСУ ГОБИ ДАРО! САЙГОНО ДАНСЕЙГО ДАКЕ ГА まるごと5コになってるみたいそうですでは五コンの最後の字はカーとセーどっちかだね実はカーとセーの後ろにシーンの設備字がつくとどちらもチに変わってしまいまちよどうして発音を円滑にするためでちゅやっぱりもチュカチね 実は日本語にも同じ現象が見られますよ。え、本当。動詞の変化です。見てください。かつ、まつ、たつ、ね。しますの形にすると、どうなりますか。たちます、まちます、たちます。確かにそうだね。でしょ ローマ字で書けばもっと分かりやすいんですけどね決して珍しい現象ではないんですロシア語もそうですではどう変わるか見てみましょうウーリッツァ Уличный. Уличный фонарь. Река.、Звучит. Речной. Речной вокзал. Россия, но чизо, мирыба, выкаримас. Река Лена, река Ангара, река Нижняя Тунгуска, река Инисей, река Обь, река Иртыш, река Печора, река Урал. リカ・カマリカド・ドゥナリカ・ウォルガリカ・アカ大きな川が多いねそうですだから河川は交通・輸送に利用される大きなインフラとなっているんですねやぶらか Яблочный. Яблочный сок. Облака. Облачный. Облачный сервис. Рука. ручной, ручной тормоз, рынок, рыночный, рыночный переулок